めちゃ、よく舌出てるよね。鼻水出てるね、ちょっとね。吹かしてくれるそれは嫌なの。吹かしてくれる 猫 ち,、ね、ちゃんと仲良く暮らすための「30分番組ワネコワン」ねね、はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 今日は南海放送の竹内愛希アナウンサーに預かりボランティアで飼っている小梅ちゃんを紹介してもらいますポルトガルのオビドスでの犬猫探しもあり猫ワン松山市山越六丁目のトリミングドッグディーバですあなたのアイドルを素敵に輝かせます 心を込めてトリミングいたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください待ってまーすハンディを持つお子様へテローグループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも 夢を広げるペローグループ、うん、窓辺に座っているのは黒猫ちゃんこの猫は南海放送ラジオやテレビで活躍中の竹内愛希アナウンサーが飼っている猫ちゃんで小梅ちゃん。 ちゃんの定でですこっから登っっっててピョンっていく真っ黒で何も見えませともと実家で猫を飼っていたんですが愛媛に来てからはずっと一人暮らしでちょっと寂しいなっていうのもありそんな時にある知り合いから、まあ、猫を預かりボランティアっていうのがあるよっていうのを聞いて是非ちょっと参加させてもらいたいなということで始めました。 預かりボランティアっていうのはどういうことなんですかあのもう完全に引き受けるわけではなくて引き取るのではなくてあのもう里親に出すまでに猫が慣れない子が多いのでそういう子たちをちょっとでも預かって人に慣れさせるっていうボランティアです。うんそれは家で竹内さんが飼うってことですか はいもう一時にはなるんですが買っておトイレの世話だったり餌の世話だったりもう本当に自分の家族として迎え入れていますうどうして買わないんですか今はま賃貸というのとあと私も もう今は愛媛で仕事をしているんですが今後どうなるかわからないっていうのもあってその一時の欲しい買いたいっていう気持ちだけで無責任なことはできないなと思ったので預かりボランティアっていう形で協力させてもらってます。ちちゃんただい、ま、コちゃんんんんんただだいいまカメラ嫌いだねねごごごめん、ね、めめ おでそのボランティア団体さんの猫のシェルターにお邪魔させていただいて、まあ、いろんな子見たんですけどコウメちゃんが「人をそこまで嫌いじゃないけどあと一歩」っていうところでもうこの子あとちょっと慣れさせたら里親に出せるのにっていうところだったんでコウメちゃんを引き取りましたそれはいつかから始まったんですか去年の11月なのでもう半年以上ですね。 最初に竹内邸に来たときって、ちゃんどんどな様子でしたもう最初はゲージから出てきてくれなくて<笑>、私を見ても、ちょっとでも近寄ったら、もう2メートルくらいの距離でも震えてしまって、全然近くに寄れないっていうような状況でした。シェルターにいたたとはまた違う感じで。 そうですねシェルターにいるときは他にも猫がたくさんいる中だったんで、まあ、近寄ってきてはくれないですけどそんなな怯えてる様子もなかったですトイレを買ったりだとかゲージも大きいゲージで最初、怖がらないようにあのゲージの中に入れておこうと思ってたんですけどなかなか懐いてくれなかったですね。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 今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています今日は南海放送ラジオやテレビで活躍中の竹内愛希アナウンサーに猫の預かりボランティアの様子を聞いています猫歴はちななみにどれくらいなるんですか生まれた時から猫ちゃんと一緒なのでもう32あ年がバレる。<笑> 32年間は一緒ですね<笑>じゃあもう猫がいるのが当たり前と当たり前もう親戚一族みんな猫が好き家の中は猫グッズだらけですうん猫ってこう幸せな猫ちゃんもいるし悲しい猫ちゃんもいるけれども竹内さんがこう出会ってきた猫ちゃんどういう魅力を感じてますかそうですね やっぱり猫によってそれぞれなんですけど懐く子もいれば懐かない子もでもそれも含めてその気まぐれさが猫の可愛いところですしあとやっぱ一緒に出てくれるじゃないですか猫ちゃん冬の湯たんぽ代わりにもなるし心も体も温まるやっぱ猫と生活していると幸せたくさんもらえますね 肉球も好き<笑>にゃん玉も好き<笑><笑>なるほど、すべてが魅力すべてが愛おしいうコウメちゃんの定位置ですここから登ってピョンっていく<笑><笑>真っ黒で何も見えませんこのそっぽが可愛い ヶ月くらいした時に、ふと今まで私が家にいたらその窓の高いところ私が手に届かないところから降りてこなかったんですけど、うん、ある時ふと横をこうやってつつつつって真っ、まあ、黒い猫なんですけど黒い影がこうやって通ってって私の前でも餌を食べてたのでその時にあちょっと認められたって嬉しくなりましたそれ結構時間かかってますよねかかりましたね<笑> <笑>でも今もまだ抱っことかはできないのでもうちょっと辛抱強く見てあげないとなぁとは思ってます。何か懐か懐せるたためにやっことにかくコウメちゃんを意識しないこと、うん、多分見たら怖がってしまうしカメラを向けて例えばスマートフォンで写真が撮りたいなと思って向けた瞬間にコウメちゃんとの距離が離れるのが分かったのでもうコウメちゃん に私は存在を消して<笑>なんとなく家具の一部だと思ってもらえればいいなくらいに<笑>座ってることにしましたそれってあまり猫を飼っている喜びは感じられないただ私がいない時に私のベッドに黒い毛がびっしりついてたりすると<笑>あ匂いは受け入れてくれてるのかなとかちょっとそういう喜びはありました。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 個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ペット業界。猫は。今まで猫飼ってたんでしょう、はい。その猫たちとは全然違う感じですか。うん、そうですね。今までも十匹近く飼ってるんですが、みんなやっぱり。うん 小さい頃から育てているのですぐ懐いてくれたし実家で飼っている猫なんかはトイレとかあのお風呂にもついてくるくらい懐く子だったのでこんななに触れない子は初めてでしたね<笑>竹内プロをしても難しい子。難しいですどうやって距離を縮めたらいいのかそれだけ今までちょっと怖い経験とか多分してきたと思うので人間は怖くないよっていうのを伝えられたらいいなと思ってます。うーん あのまあ、夏になってちょっと飲みの季節飲みが気になり始めたので、はあ、飲みよけの首輪をつけたいなと思ってまあ怒るの覚悟で近寄って逃げ回ってはいたんですけどでも首にこうやってかけたらおとなしくかけられて嫌がることもなく今もピンク色の可愛い首輪してくれてますじゃあそこからもうベタベタにこう触らせるって風に行けそうですけどねそうなんですかね、うん、ただ手が伸びてしきた瞬間に<笑>。 飼いいいい主のいななな猫猫にに餌餌ををを与与ええるるだけではは救っててことにはなりません餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれまれす不妊・虚勢手術を考えましょう。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 小柄なほわっとしたところと目がとにかく丸くてクリックリなんです猫ってうちの実家の猫とかも大体こういうつり目になることが多いと思うんですけどコウメちゃんはそのつり目になってるところを見たことがない怒ってててもクリックリの丸い目をしてるん で, すで夜とかだと真っ黒なんでその目だけが丸くポンポンって浮かび上がっててとてもキュート。 でさらにその目の上にちょっとマロみたいな白いなんか眉毛みたいなところがあるんでそこもかなりかわいいですまだでもパーソナルああそれ送るよね分かった分かった送る大丈夫 全身見えた。本当真っ黒。尻尾の先から頭の先まで真っ黒です。うん。チクって怒るね。そうだね、ごめんね。 これ大丈夫？鼻水垂らしてるね。なるほど。鳴き声もね、鳴き声もかんだかくてニャーっていう可愛い声してくれてます。で、たまに舌の締め忘れも締まい忘れもあるんで、<笑>黒い中で舌もピンク色の可愛い舌が見えてることもあります。 コウメちゃん、コウメ、コウメちゃん、コウメ、舌出てるよ、コウメちゃん、舌出てるよ。じゃああの次の飼い主さん見てるかもしれません。メッセージがあればお願いします。はい、あのコウメちゃん。 私にはまだ懐いてくれてはいないんですが徐々に距離は縮まってきています多分あなたが飼いたいと思ってくださるのならば根気よく続ければとっても懐いてくれる可愛らしい猫だと思うのでぜひコウメちゃん可愛がってくれる方お声掛けくださいお願いします竹内さんが育てたコウメちゃんね。 もらえるといいですねはいぜひ本当に可愛い子なんでコウメちゃんにも幸せになってほしいですしコウメちゃんから幸せもらう人もたくさんいると思います、うん、どうしたのよご飯食べないのあら鼻水拭きかせてくれるペットは飼い主さんだけが頼りです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 松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています猫ワン番外編ポルトガルのオビドスという村で犬や猫を探してみるよ I'm g o n m o m g o i n n o I'm g o m o n n a go, I'm a go, o n a g a Bébé、ouais. oh. de? Pépette pépette. Ouais. On l u i l i s e la bébé de bleu. Bébé de? Bébé de bleu. Bébé de bleu. Ouais. Ahahahah. Ahahah. Ahahah. Ahahah. a h a a h Ahahah. a h a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 昼寝の邪魔しちゃったかな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 村上犬猫病院は「猫ワン」を応援していますポルトガルオビドスでの犬猫探し今度はどんな子に会えるかな 猫さん。 友達の様子が気になるみたい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 猫ワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。